東京都立大学の成川です。ご紹介ありがとうございました。今回は文献管理ツールを使って研究を進展させたり、アウトプットさせたりというのを加速するようなことを紹介していきたいなというふうに考えています。やっぱり研究者っていうのは、研究、出た研究っていうのをしっかりと論文としてまとめてアウトプットしていくということが必要です。 またその研究進展していく上で、やはり先行研究をしっかり調べて、そこを補足していくということも、やはり研究を進展していく上で非常に重要ですので、その2つのことを加速するために文献管理ツールを使い倒して、研究を進めていきましょうということを皆さんと共有できればいいなというふうに考えています。で、今回ですね、 こういったお題で話すんですけど、えーまあ、僕自身は特にそのデータベースのことを研究してたりとか、まあ、ツールの開発をしているような人間では全くなくて、まあ、あの普通のえ生物学系の基礎研究者ですで、まあ、なんでここ で, です、ねえー、お話しすることになったのかっていうことの、まあ、経緯も含めましてちょっと、えーまあ、自己紹介とえ簡単な研究紹介をさせていただきたいと思います。 えー、僕はですね東京大学の駒場キャンパスで博士号を取得した後に、えーまあ、の学習 PD 助教を、まあ、同じ、えー、駒場で、えー、勤めた後に一度静岡大学の方で講師を7年間していましたその後ですね去年の4月から東京都立大学の方に移動して、えーまあ、研究をずっと続けているという形になります、まあ、の今回、えー 見てらっしゃる方の中にはですね、としたら僕のツイッターのアカウントをフォローしてる方もいるかもしれないんですけど、あのまあ、結構そのツイッターを使っていろいろ研究に関することとかを発信してるところがあります。研究としてはですね、まあ、こんな感じで結構カラフルなものを対象として研究してまして、マシアノバクテリアっていう、まあ、あのバクテリアが光を感知するシステムを持ってるんですけど、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 これまで20年以上、まあ、の研究者としてのキャリアがあるということになるんですけど、まあ、その過程で、まあ、の自分が筆頭責任の論文ですとか協、まあ、調の論文というのをある程度の数執筆してきていますで、まあ、ここにですね自分が使ってた文献管理ツールっていうのの変遷っていうのを示してるんですけど、まあ、ずっと学生と助教の間までは一貫して、まあ、の商用のエンドノートっていうのを使用し続けてきました ただです、ね、静岡大学に移動したのがこの2014年のタイミングなんですけどこの時にですに、ね、PI としてラボを運営するようになりましてあのやっぱりラボのメンバーが増えてきてそのときにじゃあ学生さんみんなに結構非常に高いエンドノートを使い続けるのかということを考えた時にちょっときにの別のソフトを検討しようかなということでいろいろ試していたんですけど。 まあ、結構、紆余曲折ありまして、まあ、今回ご紹介するメンデレイとゾテロとペーパーパイルすべてあの試したんですね。で、僕自身は最終的には今、ペーパーパイルに落ち着いて、まあ、ずっとえ使い続けてるんですけど、まあ、こうやっていろんなツールをですね、あのまあ、乗り換えてきた、まあ、試行錯誤しながら乗り換えてきたっていうまあ経験がありますので、まあ、それでま あ, ある程度、それぞれのツールをまあ俯瞰的にえまあ見ることができるかなと。 いいうふうふに思っていますでその乗り換えを繰り返していた時期のツイッターを、まあ、この、えー、話をするにあたってですねちょっと思い出してみようと思ってちょっと自分のツイッターの検索をして、えー、その当時の、えー、コメントっていうのをちょっと見直していたんですけどエンドノートからメンデレーに移行する時っていうのは、まあ、その使用感っていうのをちょっと調べてみて まあ、総評としては、みたいなことを書いていたりとか、まあ結構便利そうだねっていうことで、まあその2015年から16年にかけて、まあ乗り換えているという感じになっています。でただ、まあ結構すぐに、メンデレーに対して不満が出てきたみたいで、当時。あの、まあその当時、まあこれ静大、まあ静岡大学に行った頃なんですけど、まああの同僚の先生に、あのリードキューブいいよみたいなことを聞いて、で、 まあ、この時ですね、このメンデレーっていうのを使っている時に、まあ皆さんにあんまり、あの、すべての人にニーズがあるわけじゃないんですけれども、あの、投稿する、え、ジャーナルのフォーマットっていうのがなかった時があるんですね。その時に結構自分でそのフォーマットを作らなきゃいけない、ウェブ上で作らなきゃいけないんですけど、それが煩雑で、まあちょっとやりづらいなって思って乗り換え先を検討していたんですけれども、まあ実はこれ結果的には、この、 乗り換えた先のリードキューブも、まあ、他のツールもですけど、全部同じそのフォーマット採用してるので、まあこれ切り替えたところで特にその、そこに関しての解決はなかったんですけど、まあそれだけでなくですね、まあ、ちょっとメンデレが重いなと感じたりとか、まあそういうのがありまして、ちょっとリードキューブに移ったという時期がありました。で、リードキューブ比較的長く使っていたんですけれども、 結構その、まあ当時の使用時の感想なので今はまた変わってるかもしれないんですけど、まあ、結構不具合というかあの自動でナンバリングをしてくれないとか、まあ、そういったことがちょっとあったりしましてまあちょっとリードキューブずっと使い続けるのもきついなっていうのでこの辺の2018年の1月から3月ぐらいにかけてやっぱ他のものを検討してたでその時にペーパーパイルと、まあ、ゾテロがまあ候補に上がってて で、まず当時、ま o t e を試してみたんですね。で、まあ、その後また1年弱経って、まあ、結局、また同僚の先生に情報提供いただいたっていうのもあるんですけど、まあ、ペーパーパイルの試し版を使おうとしました。で、まあ、この2018年から19年ぐらいの時期にですね、あの僕自身が論文の執筆をあのマイクロソフトのワードから、まあ、ほぼ完全に Google 特にししようとしてた時期なんですねでその時に z o t ゾテロも実はあの Google ドックで使えるものだったんですけど、まあ、当時その辺僕自身あんまり把握してなくて、まあ、ただペーパーファイルがとにかく Google とかなり連携が強いということは あ, のありましたので、まあ、Google の中で完結できるっていうそのシンプルさに惹かれてま o t e からさらにペーパーファイルに移動したというような、えー 流れになっていましたただその、まあ、ペーパーパイルにずっと、まあ、こうやって移行してきてたんですけどあの、まあ、唯一の難点はワード未対応という点なんだよなってこの2019年の時点で書いてて、まあ、それはずっとなかなか解消されてなかったんですけど、まあ、実は最近ですねこのペーパーパイルがワ、えードの方でもマイクロソフトのワードでも使える形に今対応されていまして、まあ、そういう意味でもかなり えー、使い勝手としてはいいもので、まあ、僕自身は今後もまあペーパーパイルを使っていこうというふうに考えている状況ですただその上でですね、まあ、あの今回、えー、こういった講習するにあたって、まあ、そのペーパーパイルと、まあ、ゾテロとメンデルいろいろ比較してみたんですけど、まあ、それぞれにやっぱり強みっていうのがありますので、まあ、必ずしもペーパーパイルが唯一の回だ決してないユーザーの人のやっぱり、あのー、目指すものによって それぞれこう、回は変わってくるんじゃないのかなと思いますので、今回はそれぞれのツールのことをですね、俯瞰的に紹介していけたらいいなというふうに考えています。その上で、僕自身今使っているのはペーパーパイルですの で, で、基本的にやれることっていうのは、それぞれのツールで似ていますので、最後にちょっとこのペーパーパイルを実際に使っているところも紹介していきたいと。 いいうふうふに考えていますで、まあ、ちょっと前半 の, あの僕の前の、えー、方々の時にももう文献検索についてもちろん出てると思うんですけれども、まあ、やはりあの、まあ、こういった論文を執筆するとか研究を加速するっていうところでこのツールこの文献管理ツールの 前提として、まず文献を検索する部分がありますので、ちょっとそこについても、僕の方からも簡単に紹介をしていきたいというふうに考えています。で、主な文献検索ツールとしまして、まあ、皆さん、生物系の方が多いと思いますので、まあ、基本的にはこの PubMed と Google スカラーを使っている方が多いと思います。ただですね、まあ、PubMed って、まあ、名前の通り、そり、メディスンのところからにターンを発していますので、 生命科学系を必ずしも網羅しているわけではないというのが一つ問題点として、えー、挙げられまして、まあ、僕の研究分野の場合ですと結構藻類の、えー、雑誌なんかはそのパブメドに実は収納されてないものもあったりするんですねあるいはですね、まあ、結構分子の細かいことやってますので科学系とか物理系の雑誌も関連論文が、えー、掲載されることがあるんですけれども、まあ、それらもやはりパブメドの対象外であるということが、えー、多いです。 そういう意味で、パブメドだけで検索していると、まあ、自分の研究に非常に近い先行研究を拾えないっていう事態があり得ますので、やはりパブメドだけでなくて、まあ、Google スカラーも併用して検索していくっていうのが得策だというふうに考えています。まあ、Google スカラーはやっぱり非常に検索対象が広いので、まあ、逆にですね、まあ、より多くの文献あの網羅できるっていう メリットはあるんですけど、まあ、高すぎるために、まあ、自分の目的の文献に素早くたどり着けないっていうようなことも、えー、一方であると思います。まあ、ですので、まあ、僕なんかは適宜、ラ、まあ、あブコーティションでこうくくって、まあ、囲い、狂気検索などをすると、まあ、ある程度その、自分の目的に、えー、沿った文献を、えー 素早く検索できるということがあると思いますので、まあそういった工夫を組み合わせて、まあこれらをうまく使って、えー、自分に関連する文献っていうのをしっかりと収集するっていうのが大事だと思います。で、実際に、パブメドの、えー、検索を、まあ、自分でこうやって手打ちでしてやるっていうのもいいんですけれども、 やはりあのもうちょっと自動化するのは大事で、まあ、アラート機能ですとか、えー、RSS 機能っていうのを活用すると、えー、非常にいいと思います。で実際にですねこの辺は NCBI に、えー、アカウントを 作, 作成しまして、まあ、これもあれですねあの、先ほどの話でも出てきた OKIT の, オキットの、えー、アカウントでログインできますので、まあ、その状態でログインして検索しますと、この検索ワードのこの 囲いのところの下にです、ね、赤字で今あの赤い実践でハイライトしてるんですけどクリエイトアラートとかクリエイト RSS っていうようなリンクがあります。これらのリンクをたどっていくと実際にアラートの場合は1週間に1回とか自分で頻度を決定できてそれを自分の登録しているメールアドレスに検索結果っていうのを報告してくれるような機能っていうのを使うことができますし RSS はですね、えーまあ、その RSS を拾えるようなツールと組み合わせることで、まあ、そういった機能で自動的に目的の文献を常にアップデートすることができます。でこのクレーター r s s の機能を使って、かつ Slack に PubMed の検索結果を流すようなシステムっていうのを導入しますと、まあ、研究室全体で最新 論文の情報を共有できるといったメリットもありますでこれちょっとあのやり方が、まあ、ちょっと難しかったりするんですけれども、まあ、以下の、えっと、こちらに示している、えー、QR コードの、えー、リンク先のところでですね、まあ、あのこのスラックにパブメ e ドの検索結果を流すシステムを導入するような方法が非常にわ、えー、かりやすく解説されているサイトがありますので、まあ、あのそういったことを検討したい方は、まあ、その情報を使って、えー、導入されるといいのかなというふうに思います。 でうちの、えー、ラボのスラック、ま、でのスクリーンショットをお見せしてるんですけれども、まあ、このようにですね、まあ、自分たちが登録した、えー、ワードに関連するものが、えー、引っかかってきた場合には、まあ、こうやってスラックの、えーまあ、自分がと登録したチャンネルのところに、まあ、適宜こうやって、えー、流れてくるわけですね、最新論文が。まあ、ですので、まあ、これを見た、この論文ちゃんとチェックしなきゃねとか、まあ、そういうことを えー、メール機能ですとやっぱりどうしても個人に来てしまうんですけれどもこれスラックに流してあげれば、まあ、ラボ全体でそれを共有できてかつその上ですぐにこの論文のことについてディスカッションが始まる、まあ、この論文読みましたかこれこ う, こ, うこう書いてありますよねみたいなことがスラックの中ですぐにこう議論を始められますので、まあ、そういう意味でも、えー、こういったことをうまく活用することで まあ、研究を加速できるんじゃないのかなというふうに思います。で、えっと、今回、このエンデレイとゾテロとペーパーパイルの3つにフォーカスして話をしていきたいと思うんですけど、ちょっとですね、なんでそれらに絞っているのかということを簡単にあの説明したいんですけど、これ実は僕2020年に2年前ですね、ちょっと自分がやっぱりその どの文献ツールを使うかっていうのをいろいろ検討してた時期に、あの、ツイッターを使ってアンケートをしたんですね。で、ツイッターって、あの、選択肢の上限が4つなので、最初のアンケートだけで全てのツールについて選択肢を設けられなかったんで、<笑> 2段階のアンケートを行いました。まあ、最初の、えー、1段階目では、 エンドノートを使ってるのか、それ以外のツールを使ってるのか、あるいは手作業でやってるかっていうその3つの選択肢で選んでもらって、で、その中で朝他のツールっていうのを選んでもらった人に、その次の、えー、アンケートを答えてもらうといったような、えー、質問を設定しまして、協力いただいたんですけど、まあ、それを2020年にやったときには、まあ、結構、えーまあ、この時点でもエンドノート、 単体よりもあの他のものを組み合わせたものの方がちょっと数はもう増えていましたその上で手作業でやってる人もまだ結構いたという状況ですこのアザーズの中の内訳を見ると、まあ、2020年当時では圧倒的にメンデレーが多くて、まあ、それ以外のゾテロもリードキューブペーパーズもペーパーパイルも非常に、えー、マイナーな、えー、ポピュレーションであったということがわかります その上で2年後に実際この講習をすることになって、まあ最新の利用動向っていうのはどうなってるんだろうということが気になりましたので、まあそれの調査もちょっとしてみたんですけど、まあその結果ですね、2年で結構あ動向が、まあもちろんそのツイッターでやってるアンケートですので、まあ全然網羅性はないですけれども、まあ参考程度で捉えてほしいんですけれども、まあ2年後に行った調査結果ですと、 やっぱりエンドノートの利用者は減って手作業でやっている人も減っているでその中でその他のツールを使っててていいるる人ががだいぶ増えてるととうここ見て取れますでこの他ののツールの内訳も結構勢力図が変わってましてもちろんまだメンデレーが一番ユーザーが多い状況なんですがこのゾテロとペーパーパイルが非常にこうシェアを伸ばしているということが分かります。 逆に、このリード級ペーパーズの方はあまり伸びてないということもわかると思います。で、これ、この2つを足すとですね、まあ、あの、ドテロとペーパーパイルを足すと、若干メンデレーの利用者数を上回るぐらいに、えー、シェアが伸びているということが、まあ、ツイッターの中でのアンケートですけど見て取れます、まあ。ということで、まあ、今回は、まあ、あの、 エンドノートは商用の非常に高いものということですので、まあ、比較的手の出しやすい3つのフリーのソフトかあるいはレンの非常に安いツールであるこれら3つに絞って、えー、俯瞰的にそれらを見ていきたいというふうに思います。で基本的にそれぞれのツールの使い方につきましては統合 TV さんがすでに3つとも 非常に丁寧な動画を作成してくれてますのでぜひ、えー、本当にユーザーとして、えー、使う時にはこれらの動画を見て、えー、実際にそのダウンロードの仕方ですとか、えーまあ、実装の仕方検索の仕方、えー、文献の貼り方などについては、まあ、実際にこれらの動画をぜひ活用していただければなというふうに思いますですので、まあ、今回のこの、えー、講習の中では、まあ、個別のものをあまり詳しくは説明しないで 実際にそれらがどういうシステムなのかということを比較して見ていきたいなというふうに思っていますで。ここにですね、その実際に今回紹介するメンデレイとゾテロとペーパーパイルのシステムをそれぞれ、まあ、漫画で表したものを示しています。これ見ますと、まあ、基本的なやれることっていうのは3つでかなり似ています。 その上で実はそれぞれにユニークな特徴が備わっているという形になります。で、ちょっとその無料版ですとか、有料版とか、そういった情報もこの下に合わせて示しているんですけれども、このメンデレーについては基本的には無料版で、かつそれで2ギガのオンラインストレージがついているというものになります。で、それに対して大学ですとか研究所、 が、えー、機関として、優、え、勝、ーまあのものをメンデレと契約している場合があります。でその場合にはですね、まあ、100ギガって非常に大きな、えー、オンラインストレージが、えー、使えることができるということになります。でこのゾテロに関しては、基本的にはこう無料版を使うことができるんですけど、こちらのオンラインストレージは非常にこうあのサイズが小さいですので、 まあ、実際に論文をたくさん貯めてみたいなことを考えますと、ちょっと無料版でやっていくのは結構厳しいサイズではないかと思います。ですので実際には有料版、まあ、これが3段階の値段設定で提示されていますので、まあ、自分の使用する要領に合わせて選ぶことができるというような形になっています。でペーパーパイルに関しては無料版はなくて、有料版のみになります。ただ、ま、月額が まあ、2.99 ドルということで、比較的安いというふうに、まあ、捉えることができると思います。これに関しては、オンラインストレージは基本的にもう Google ドライブに自動保存という形になりますので、Google ドライブの方を、まあ、無料版を使うのか、あるいは有料で容量を増やすのかということに依存してきます。 でこれらをこう外観を見ていきますと、まあ、基本的には文献の書士情報、論文の PDF っていうのをインプットするでそのインプットした情報を、えー、こちらの本体のところで管理してでそれらの管理している情報から、えー、論文を書くときにはマイクロソフトのワードや Google Docs を使っているときに、まあ、この文献情報に当たってそこから情報を抽出してきて、えー、文献情報として貼り付けると いうような機能。まあ、そこの部分っていうのは基本的にこの3つのソフトツール全て共通しているということがわかると思います。で、えっと、さっきちょっとお話をしたんですけれども、メンデレーもゾテロもペーパーパイルも同じあの文献の、えー、貼り付けるフォーマットのところは同じものを採用しています。でそれが、えー、こちらに示す CSL といって Citation Style Language っていうのが、えー 利用されていてこれかなりあのここにそれが使われているツールの一覧が載ってるんですけどいろんなツールがこのフォーマットを採用してます。であの商用のエンドノートはエンドノート独自のものを採用しているんですけれども他のものっていうのは基本的に全てこの CSL を採用していますのでそこの部分っていうのは共通しています。 実際今回扱っているメンデレーもペーパーパイルもゾテルも同じ CSL のフォーマットを使っています。でこちらにはもう1万を超える、えー、ジャーナルのフォーマットがもう全て利用可能になっていますので、まあ、基本的には皆さんが投稿したい雑誌のフォーマットっていうのはほぼ全て網羅されていると言ってもおかしくないと思います。ただですね、結構 起こりうるのがあの日本語の創設を書くときなんですけれども日本語の創設に関しては結構そのそれぞれの例えば国内学会の作ってる雑誌とかが要求してるフォーマットっていうのは実はこの CSL に格納されてないことがあります。で結構ですねあの大きい学会ですと自分たちでフォーマットを用意してくれてる場合もあるんですけどそれも基本的にはエンドノートのフォーマットが多くて。 の CSL のフォーマットをこうあの提供してくれているところはまだちょっと少ないのかなという印象です。まあ、ですので、その場合には自分でこのサイテーションスタイルランゲージをあの作らなきゃいけないという作業が出てきます。これちょっとあのそこが結構めんどくさい作業ではあるんであの、そこのハードルちょっとあるんですけれども、ただあの普通にあの一般的な 雑誌に投稿している分には、ほとんどそういったデメリットというのは出てこないので、ご安心くださいで。実際にそのフォーマットを新規に作成する場合というのは、この VisualCSL エディターというサイトに行きまして、まあ、そこで実際にエディットして作るということが必要になってくるんですけれども、これもあのゼロから作る。 すすごい大変なんですけれども実際にはこの最初のページに行って、そこのサーチバイイグザンプルというところのリンクに飛びますと、えー、こちらに実際にこうあのインテキスト、サイテーションというのはその論文の実際の本文のところに載っている引用の情報と、えー、下の方というのはあの一番下のリストですね、リストのところにどういう形で載せるか。この2つののつ部分の例を え、作って、それでサーチをしてあげると、この、情報と、よく似た情報を、フォーマットとして出している、え、ものっていうのを検索して、キットしてくれるんですね。で、完全一致これの場合、パーフェクトマッチって出てますけど、のものが上位に来て、まあ、完全マッチじゃなくても、よく似てますよっていうものも上位に上がってきます。で、こういったものを、ひな形として、ちょっと改変して、まあ、あの、ちゃんと雑誌の、 要望に合った形のフォーマットに、まあ、微修正する、して使うっていうのが多分一番簡単なやり方になります。ちょっとここは、あの、まあ、一般的なユーザーとしてはそこまで、あの、やることではないんですけれども、まあ、一応そういうことになった時には、まあ、ここを利用すればできますよという紹介になります。ここからちょっと、個別の、えツ、ー、ールの紹介をしていきたいと思います。 基本的に、この二つポイントを挙げているところは、すべて、この先見せるメンデレー、ゾテロ、ペーパーパイルもすべてやれることとしては一緒であるということは、まず一番大事なポイントです。つまり、収集した論文 PDF、論文情報の一括管理ができて、かつ論文執筆の時には、引用、あるいは引用文献リストを自動生成してくれる。この二つが、大きな機能となります。 でこのメンデレー の,、まああの他と違う一番大きな、えー、ポイントというのは2つあると思っているんですけれども1つは、この本体がスタンダードアローン版、まあ、要はあの単体のソフトですね単体で動くソフトとウェブ版というのが2つ存在していてそれらが同期しながら動いているという構造になっているという点が他のものと違っています。 ですので、この両方の操作をしていくっていうのに慣れるのには少しちょっと時間がかかるかもしれない。ちょっと複雑な構造を本体がしているという認識になると思います。であともう一つ大きな点っていうのが、この引用の挿入とか引用文献リストの自動生成機能っていうのは、マイクロソフトワードのみにおいて実行可能ですので、Google Docs で論文を執筆している人にとっては、 まあ、ちょっとこれは有用性が低いのかなというふうに思います。で、ただですね、まあ、実際に機能に関しては、あの、統合 TV の動画を見ていただけるとわかるんですけれども、まあ、収納した論文の PDF を一括で名前管理したりですとか、まあ、そういった機能は非常に充実しています。あと先ほども言いましたけれども、まあ、所属機関が、まあ、機関版の契約を結んでいる場合というのは、まあ、非常に大きい容量の オンラインストレージを利用可能ですので、そこの部分においての有用性は非常に高いんじゃないかなというふうに思います。続きまして、ゾテロについて紹介したいと思います。これも先ほど言ったように同じ2つの機能があるわけですけど、こちらは本体がスタンダードアロン版のみ、あそのソフトのみで、ウェブ版はないということになります。実はこれ 当初は Web 版もある時期があったんですけど、まあ、途中でまああのスタンダードアロン版のみにえ統合されたという経緯があります。で結構 Dotero っていうのは非常にシンプルな作りでして、まあ、それ自体には多様な機能っていうのは搭載されてなくて、まあ、しん非常にシンプルなものになっています。先ほども言いましたが、まあ、無料で使用できるクラウドの容量は少なくて、 それ以上の容量を利用する場合には適宜、まあ段階があるわけですけれども、まあその段階を選んで、まあ有料で使用するという形になります。これもですね、実はプラグインのゾットファイルですとか、まあ外部のクラウドサービスなどと組み合わせることで、まあ自由度の高い形で、まあ高度な活用法っていうのを構築可能であるということがあります。あとこれも、 あの、一つ大きなメリットだと思うんですけど、ま、引用を挿入する、あるいは引用文献リストの自動生成をする機能っていうのが、マイクロソフトワードと Google Docs の両方で実装されていますので、ま、どちらで論文を書いてもいいし、こちらで書いたも、ワードで書いたものを Google Docs に変換しても、ま、そっちでもシームレスに、えテロの文献を 追加したり、あるいは削除したりっていうのをできるっていうのは非常に大きなメリットになりますので、まあ、両文書編集ツールをし併用しているような人にとっては、まあ、長らく、まあ、唯一の選択肢だったと言えると思います、まあ。その上で先ほども言いましたけど、ペーパーパイルでは、でも最近、まあ、両文書の編集ツールっていうのが、まあ、実装されましたので、まあ、ここの部分においては選択肢が唯一ではなくなったという状況になっていると思います。 まあ、そういう意味で、ゾテロとペーパーパイルっていうのは非常によく似ています。次のところを見ていただくとわかるんですけど、まあ、全体としてパッと見よく似てるんですけど、まあ、そういう意味で一番大きな違いっていうのは、ゾテロの時には、えー、っとこのスタンダード版のみだったんですけど、逆にペーパーパイルの場合は Web 版のみっていう形になりますで。さらにこのペーパーパイルっていうのはもう完全に Google との連携が強力になっていまして、 えー、ブラウザに関してはもう Google Chrome のみで動く形で提供されていますでこちらも非常にシンプルな構成でかつさっき言ったように、まあ、Google の各種サービスとの連携が強固ということになりますでこれは個人的なあの考え方なんですけれどもこういった論文の管理ですとかあるいはその執筆時の引用文献貼り付けるとか、まあ、そういった機能っていうのはあの インフラなんです要は、ね、家庭での生活でいうところの水道だったりとか電気だったりとかそういったものに非常に近いと考えていましてでそういうのっていうのはあんまりこうゴテゴテしてなんか新しい機能がどんどんつきましたみたいなのはそんなに個人的には求めていなくて同じ機能をシンプルに使えてそれが持続しているでそれが結構大事なあの観点かなというふうに考えています。 であ結構、あの今、一番シェアがあるその商用の、えー、とエンドノートの場合ですけれども、やっぱりどんどんバージョンがアップしますよね。やっぱり結構、あのちゃんと、うん、あの購入してやるものですから、やっぱりどんどんどんどんいい機能がついてくる。まあ、それはそれでいいのかもしれないんですけど、まあ、インフラとして考えると、いちいちこう変えていかなきゃいけないっていうことの、まあ、手間とかを考えますと、まあ、むしろシンプルな作りの、まあ、ペーパーパイルですとか、ドテロのような形っていうのは、 非常に安定して持続して運用することができるといったことがあると思います。こちらも先ほど言いましたけど、以前は Google ドックのみ、ドックスのみの実装だったんですけれども、マイクロソフトワードでも引用文献の機能っていうのが実装できましたので、マイクロソフトワードでこれまでずっと論文を執筆してきた方々にも、まああの、敷居が低くなったんではないかなというふうに考えています。 ただですね、ちょ、まあ、あの、ゾテルの場合は、あの、本当に、文書の方のファイルを変換するだけで多分シームレスに使えるっていうのがあるんですけど、あの、ペーパーファイルの方は、文書を変換した後に、さらにペーパーファイルの方の書式を、えー、ワード版からドックス版、ドックス版からワード版みたいな形に変換するって形で、ちょっと二度手間になるっていうのがあります。 ただ、その二度手間をした上であれば、ワードで編集してたものをドックにして、ドックでまた編集できるし、ドックで編集してたものをまたワードに変換したら、ワードの方でまた、え文献をつけたりとか、そういうことも、えできるようになります。ということで、まああの、ゾテロと同様に、まあ両方の文章、編集ツールを併用している方々にとって、まあ非常に魅力的なツールだろうなと。 あとやっぱりそのグーグルの中で非常に閉じた形でやるので、まあ、それをまあメリットと捉えるか、まあ、デメリットと捉えるかといったことがまあユーザー目線では出てくるのかなというふうに考えていますでこのあとまだだいぶ時間がありますのでちょっとそのペーパーパイルを使ったまあ実践編を実際にオンラインでちょっとやっていきたいんですけれども。 まあ、これ今お示ししているのがペーパーパイルの実際 の, その Google Chrome での画面上の僕が使っているサイトになります。まあ、1000近くの論文が格納されている状態で、これ と, えっと結構これ便利なのは Google Chrome の中でそのペーパー a イルを入れて、かつそのエクステンションの拡張機能を入れますと PubMed で検索した 検索結果のところにペーパーパイルのボタンがもう見えてるんですね。で、それでただここをワンクリックするだけですぐにペーパーパイルの方にデータがインプットされるという形になっています。じゃあ実際にその作業をしていきたいと思います。で、これ今実際にえっと僕のアカウントに入った状態で、あ、入ってはいないか、入ってはいないですね。 でさっき言ったように、このクリエイターアラートとかクリエイターレッセンスっていうのがこちらに見えてますよね。で、これ実際にクリックすると、まあ、ログインしてる場合だったら、そのまま登録ができるということになります。で、今自分 の, あのやってる研究の、あの、シアノバクテリオクロムっていう、僕らが対象としている光状態のタンパク質の、えー、キーワードを入れて、まあ、それで今検索しているんですけど、まあ、その結果がこちらになるんですが、上位のところ、これ今、あのー、 新着順で載せてるんですけど、最近、まあ、あえて、あの、更新してなかったんですけど、上の方のやつは全部、あの、薄い色に今表示されてますよね。でそれに対して、この下の方に行くと、この10番目のところは、これもチェック済みになってるんですね。で、これはもうすでに、もうペーパーパイルにこの情報入ってますよっていうことを教えてくれてます。で、逆に言うと、これが入ってないものは、こう、プラス、ここに、あの、 こトに保っていきますと、プラスのところがちゃんと表示されて、これ、アドトゥーペーパー f i イ e になってますよね。なので、ここをクリックしますと、もう勝手にインポートしてくれるんですね。で、これまた、非常に便利なのは、これ今、あの、サイエンティックリポーツなので、まあ、オープンアクセスのジャーナルですよね。その場合には、もう、取れる PDF も同時に取ってくれるんですね。で、それを Google ドライブに勝手にこう、格納、自動格納してくれます。で、あの、まあ、大学、 で、あの、アクセスしているときには、まあ、大学が契約しているジャーナルで、あの、PDF にアクセスできる場合は、やはり自動的にアクセスしてダウンロードしてくれます。例えば、多分この、この雑誌は多分ダウンロードできないと思うん。あの、雑誌、PDF はダウンロードできないと思うんですけど、まあ、少なくとも書誌情報に関しては、えー、こうやって入力してきまして、これ今、試みようとしてる。あ、これいきますね。いってますね。とか、これも、 例えば押すと、これ自分のとこの論文ですね。取れますね。この辺とかがどんどん勝手にやってくれるんですね。で、いろいろポチポチと押しといて、これも別に同時に押しといても、まあ、時間かけてれば勝手にやってくれるわけです。 という感じになります。で、これで、今、もう、ペーパーパイルの方に情報が入ってるはずなので、このペーパーパイルの方に行きますと、もう今、入れたのがもう、すでに入ってるわけですね。このポイント S2G ミューテーションっていう論文は、この文献検索のトップに出てるやつですよね。これ今、ポチッとしたやつなんですけど、もうそれがもう勝手にこう格納してくれてるわけです。 PDF Restricted っていうのは PDF がアクセスできなかったのでダウンロードできなかったよっていうサインなわけです。で、この、えっと、PDF 見れるよってなってるやつは View PDF ってやるともう Google あこのペーパーファイルの中でこうやって論文が見れるわけですね。でこれあの、例えば iPad なんかでこれ見てると、まあ、あのノートの機能で直接この論文のところに、えー、情報を書き込むっていうことも簡単にできます。 あるいは、えっと、まあ、ここにラベルっていう機能もあったりして、まあ、ラベルっていうので、まあ、そのサイアノバクテクローンに関連した論文は、を目印につけておくと、そこを押すと、それだけがこう集まったものとして、こうリストとして見せることができます。ということで、まあ、あの非常にシンプルに、わかりやすい作りになってますので、えー、簡単にこういう方はやることができます。 これ、今回、パブメドでお見せしたんですけれども、えっと、Google スカラーでも全く同じことができます。例えば、ここで。すると、まあ、こんな感じで出てきて、 まあ、この辺はもうペーパーパイルに入ってますよっていうのがずらっと並んでたりするんですけど、まあないやつは、これだとぼ出てこないですね。えっと。まあこれがないよってなってたら、こう押すと、同じように、やっぱりインプットしてくれるわけですね。まあこういった使い方ができるということになります。非常に えー、まあ、感覚的に使うことができるソフトになります。で、ただですね、この辺その、えっと、まあ、これどれも同じなんですけど、あの、他のツールでも同じだと思うんですけど、結構厄介だなって思ってるのは、例えばこの2番目の文献は、これその、雑誌のフォーマットのせいなんですけど、こう 文章の2文字目とかでも必ずこれ大文字にするっていうスタイルなんですね。そうするとこれそのまま文献として貼り付けると<笑>、あの、揃わないんですよね。まあ、このタイトルのままいっちゃうんで、まあ、なので僕は定期的にこういったものについては、あの、一個一個わざわざ見ないんですけど、定期的にあの、溜まったやつを新着から並べ替えて、で、その、おかしいなって思うものを僕は手で直してます。まあ、それちょっとめんどくさいんですけど、まあ、ここで、えっと、エディットって押すと、 直、まあ、あ直接こう直せるんですね、まあ、なので面倒くさいにもっとこれ便利なやり方があったらそれこそ教えてほしいんですけどこれ全部小文字に変えたりとかっていうことをしたりしますあるいは、えっと、例えば種名とかが出てくる場合はあのイタリックにしなきゃいけないっていうのが原則あると思うんですけど、まあ、そういうのも基本的にはそういった情報出てこないあと下付きとか上付きみたいなものも、まあ、あの昔に取り込んだやつとかだと僕はあの全部、まあ、これあの最近取り込んでるんでまだ直してないんですけど この辺も直ってないですよね。CO2 のところが下付きになってないとか、まあ、そういうのはどうしてもあの手で直していかなきゃいけないところがあるので、まあ、定期的にそれを見て、えっと、直してるっていうことはあのしてます。だいぶあこの辺はもうしてますね。この頃まではあの更新してちゃんとイタリックにしてとかやってるんですけど、まあ、最近ちょっとその辺の管理を怠ってたので、まあ、この辺より上はそういった あの手作業で直すってことはまだしてない状況です。まあ、こういうのも時間になるときに。わーっと見て直すみたいなことをして、まあ、文献のフォーマットをきれいにしとくっていうか、作業を。まあ、定期的にするというような感じになります。で、実際に論文にあの文献を貼り付ける作業も簡単にちょっと今お示ししたいと思うんですけど。これも、あの、最近もうあの、世の中に出版されたものの原稿なんで、まあ、お見せして大丈夫なやつなんですけど。 えっと、例えば、イントロダクションのところに行くと、これ1とか載ってるんですね。これが文献の情報なんですけど、例えばここにペーパーパイル の, あの拡張がもうついてると、インサートサイテーションとかできるわけですねで。そうすると、例えば、や, やると、こんな感じでやると、2021年に出た僕の関係の論文とかをこうやって探しらこれ貼っつけようとかなると、貼っつけられるわけですね。 これも例えばここを持って動かすとその順番も変えられる。で、この順番ですよってやって、アドサイテーションってやると、これあの、ここで入れちゃうとフォーマットがされてない状況なんですけど、ここでフォーマットサイテーションってやると、ちょっとこう待ってると。これもそんなに重くなくて早めにやってくれます。でフォーマッティングサイテーションっていうのがこう動くと、ちゃんと1番2番っていうふうになる。 で、こっちの順番も自動的にソートされて、まあ2番が新しく入ったんで、さっきここ2から9だったと思うんですけど、まあ1個ずつ繰り上がって3から10、ここは11になりますし、ってなります。例えばここに、その間のところに、新しい文献を入れますと、例えばここに、サラトサイテーション。 これを入れますとかすると、もう、まあ、ここに出てない文献だったので、新しく11って番号が振られて、その次が繰り上がっていくという形になります。で、今、えっと、フォーマットのものっていうのは、まあ、投稿した論文のに合わせてるわけですけれども、これも、えっと、 フォーマ、サイテーションスタイルっていうのを選んで、例えばここで、例えば分かりやすいところで言うと、DNS の雑誌のスタイルにしますとかすると、これでアップデートってやって、 で、これも一回ここで、あの、変えただけでは変わらなくて、これフォーマットサイテーションっていうのをやると、今度は、さっきの雑誌のフォーマットではなくて、まあ、登録したいも、PNS の登録用に、こう、ガラッと切り替わるんですね。これ自動的にやってくれるわけです。あなので、まあ、あの、投稿した雑誌、論文が、まあ、その雑誌にリジェクトされると、まあ、次の別の雑誌に投稿することをしなきゃいけないわけですけど、まあ、その時にも、ここのボタン一つで、 次の雑誌のフォーマットに自動的に切り替えることができる。で、これ、こういった作業っていうのは基本的にもちろんエンドノートもそうですけど、メンデレイですとか、えー、ゾテロでも同じような使用感でやることができるということになります。でこういった形で、まああ、あの、図は関係ないですね。あの、まあ、論文を作成する上での非常にこう、まあ、あの、強力な、えぇ、ーまあ、シストツールになるということが、えー、よくわかると思います。 で、えっと、ちなみにですね、このペーパーパイルのところの自作のその CSL フォーマットっていうのを入れるときなんですけど、えーね、このセッティングス、これちょっとわかりづらいんですけど、場所が。セッティングスってところに行って、サイテーションスタイルスっていうところに行くと、ここにデフォルトがありつつ、このカスタムスタイルっていうのは自分でアップロードできるんですね。 さっきあのご紹介したサイトで自分で独自の c s ファイルを作って、それをその自分 の, のパソコンで保存したものをアップロードしますと、こうやってアップロードって押すと、どこからかファイルを選んでって入れるので、それで自分が作ったフォーマットをこうやって付けることができるわけです。まあ、これとか日本語の創設の雑誌のフォーマットだったり、この辺は日本のところが出している雑誌で、実はその CSL フォーマットがないような まれにあるんですけど、まあ、そういったものを自分で作ってそれで投稿してるっていうようなこともしています。ということで、えっと、大体、えーまあ、実践も含めて終わったんですけどまだちょっと時間に余裕がありますのであのもし質問に対応できればなと思いますちょっともうすでに2日入ってるんですけどそうなんですよね。あの 乗り換えの際に、まあ、論文を新ツールに引き継ぐっていうのは僕はなんか結構めんどくさい。そのなんかそこの不具合が起こるのが嫌だったんで僕自身は全て毎回ゼロからもう入れ直してました。<笑>それは効率非常に悪かったと思うんですけど、あの、それが最適解とは言えないかもしれないですで。その上でですね、このペーパーパイルの場合、多分こういうのって後続のツールだと、あの、そういうのちゃんと実装してくれる、あの、 例が多いと思うんですけど、この AddPapers ーーのところから、ImportFromOtherPrograms っていう風になってて、まあ、これを見ると、まあ、エンドノートとか Papers ーーとか Mendeley、Zotero などに対応した形で、特にこの Mendeley と Zotero に関しては、オートマチックにインポートしてくれますよって書いてあります。で僕自身が実際にやってないのでわからないんですけど、 これに書いてあることからすると、かなり自動的にデータベースを別のツールから移行するっていうのは比較的エラーがなく簡単にいくんじゃないかなというふうに考えています。ちょっとね、実体験が伴ってないので、あの説得力に欠けるかもしれないんですけれども、まあ、そうだと思います。もう一個来てるのが、そうですね。はい。あのスラックに流し込むっていうのは本当に便利で、 であのスラックに流し込んでると結局そこでそのあのパブメドに飛ぶリンクがあのついてくる形でパブメドあのスラックに流れてくるのでそうすると結局そのスラックに流れてきたのをここポチッと押すとそのパブメドのページに飛ぶとそうするとペーパーパイルのボ タ, ンボタンが見えるのでそれをポチッと押せば格納できますっていう感じですのでそういった形でインポートしていくというイメージになります。 ええー、まあ、このあの講習を見た上で、もう皆さんがまあ、あのね、研究を加速して、まあ、いっぱいこうアウトプットして論文出るとハッピーだなと思います。ありがとうございました。